嬉しいというか。ま、あこの後ね、確かね、これ伏線にはなってるんですけども、ま、あ皆さんね、本当楽しみですよね、このシーンね。うーん、なんかね、ちょっとね、いいっすよね。<笑>鬼滅の真相に近づいてきた感ありますよね。うーん。で、もってですね、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでね。なんとですね、カナオがね、炭治郎の目覚めを喜びますよということで、いや、めちゃめちゃ萌えシーンですよ。いや、カナオめちゃめちゃ可愛いシーンですよ、ここ。うーん。いや、これはたまらんっすね。うん、単価なファンには本当にたまらないシーン。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 ですけどもこんな感じということでえ、なんとですね、これおかしくないですか、うん、よく見てください。ねずこがお風呂に入ってます。<笑>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 なんですけどもいやここの姉、ね、は、まあ、見どころというかねうまぁ、あ、ちょっと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 うん、まあ今までね出てきてたカラスっていうのは全部オスだったからね、うん、まあメスっていうのが初登場でその辺が楽しみとなっております。で続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、いやこれですねちょっとねアニメで描かれるかわかんないんですけど、まあ関ロジ三つ里さんのね大福の秘密ということで、まあなんでね関ロジ三つ里さんだけ胸元がね開いてるのかっていうねまあそういったね裏エピソード的なのがね、まあ、漫画だと細かく描かれてるんですけどもこれがですね。ね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 まあ、多々あったので、まあ、再度ですね、原作見返してみてください。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 とととがねい、まあ、に分裂して登場ということで、楽しみとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、品津川玄也が登場ということで、参戦するんですけども、いや、かっこいい。いや、マジで玄也かっこいいね。いや、そしてですね、今まで鬼殺隊ではこんな雰囲気というか、こんな戦い方してるやついなかったよね、ということで、なんですか、これはと。銃を持ってるんですけども、あ<笑>り<アリ><笑>それありなのって感じなんですけど。いや銃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 you <laughs>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 広げられますよって言ったねまあそういった前ぶれじゃないけども1回やっぱやられた方がねおもろいよねということでいや相手がやっぱ強いということねまあ、証明なんでねそこはやっぱ1回やられとこうよということなんですけどもまあそんな感じですねまあ1回ここでね3人とも思い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 はい、ということで、第6話最初の見どころ死んだんですけども、こちらということで、えー、なんとですね、観路寺光みつりさんがね、先頭に参戦ということで、いや、前回ちょっとこちらに向かってきておりましたけども、いやー、嬉しいですね。観路寺光みつりさん、早速ね、こんな感じで参戦してるんですけども、いや、もう、早速いいっすね。へへ。